いいよいよ待ちに待ったウまってるとにかくクロコーズバスケットボール 2nd season、Wednesdays and Thursdays at 8pm、オンリーオン Animax。